さあ、はい<音楽><音楽>、原田のバーはネットアップの提供でお送りします。 焼け出 し, いしいたい。あります。うん。どうですか。うん。次のテーマは夢ですね、うん。いつか必ず叶えたい夢。 そう、それはね、ちょっと聞きたかったんですよ。うん。イノシーさんって、え割とね、その、うん、若くしてじゃないけど、うー、ん、最初は、そういうわゆる、10秒グラビアじゃないけど、そうん、というところから、バズって。うん、っバズって。うん、でそ、そういう方で、グラビアで行く人なのかなと思いきや、こう、ストリーミングとかね、レーザーの、ね、ところに所属してたりとか、そういうので、 どこに向かってるのかなっていうところで言うと、<笑>どこに向かいたいのかっていうのがあるわけじゃないですか。でも、う, う、うん、ずっと変わらないのがやっぱゲーム系ですね。うん、あ、うん、やっぱ、あ、ゲーム軸なんですね、やっぱり。あ、そうです<笑>あ、そうなんですか事務所選んだのもゲームのお仕事多いからで、ね、選んで。あ、そうなんだ。そうです。もともとは本当にゲームのクリエイターにめちゃくちゃなりたくて。あ、マジ で, でなりたくてっていうか、全然年齢的にはまだ今から全然目指ますけど。<笑>中学生に、うん。 小学生の時からすごい好きだったんですけど、中学生でもう絶対ゲーム業界につくんだっていうのになって、うん、ゲームの音 楽, 音楽が好きだったのです、そこに入りたかったんですけど、うん、音声でちょっとグレちゃって、うん、ぐれちゃったそこからもう原始のゲが始まって、な、うん、うん、でか知らないけど、もう王様でなんで、なぜかグラビュを始めて、なるほどって不思議な人生を。ああ、でもあ、ある意味、<笑> ちゃんと自分のゲームの方向には、ゲット起動修正というああそうですね。やっぱり来たわけですよね。うん。だからもう実は、それはもう実力で勝ち得たもんなわけですよ。うん。ちなみにでも、ちょっと気になったのは、高校の時ちょっとグレちゃったっていうのは、<笑>な、何、何グレですか そ, っちそうそう。あの、いわゆる、思春期グレとか、いろいろあるじゃないですか。家庭環境グレとかなの。いや、思春期グレですかね。なんだろう、その、高校が、ギャルが多かったんですよ。はあ 地元のああはい、はい、でも馴染めな静岡です静岡 で, す静岡です、うん、全くなじめなくて校則とかもすごい緩い格好なでい、うん、もう全然もうずーっと源泉にいて髪の毛も染めてみたいな、うんうんうん、でなんかなんだろう変にこじらせてるこじらしちゃった一匹狼みたいな感じのああじゃあなそういう 僕らの世代で言うとこの、その暴走族に入るみたいな。喧嘩したり。喧嘩したり、ね、じてはい。なんか、一匹狼系。一匹狼系。いません、なん か, なんかそういう、なんかちょっと。一人でね。一人で。すけどわかりますよ。そのタイプでしたね。あんまりこう人と喋るのすっごい苦手だったんですよ。男の人と二人でご飯食べたら吐いちゃうぐらい。あなるほど。ダメだったりとかして。 も僕も男と2人きりで行く食事は嫌だなそれ嫌です よ, ですよもう俺も嫌ですよ<笑>まあ小野さんぐらいかなああ<笑>あし食べてないじゃないですかあの2人の食べてないです<笑><笑><笑>でもイーミシーさん そ, のそれこそ従業ギュビラビアでバズって今ストリーマーでっていう、ね、メインでやってますけど MC もやるわ歌も出すわ、ねね、あとはパレルバやってるわいろんな才能をこう多才ぶりを発揮されてる中で やっぱ元々ゲームっていう軸があったにしても、ストリーマラっていうところにその、ズボッとハマる瞬間、それを決めたのってもうほんとこの1年2年だと思いますけど、そこはもう、そこに行きたかったところに、ちゃんと行ってるから夢は叶ったっていう状態なんですかいや、うん、いや、 まままだだそんななことはないです、まあまだある最終じゃなくていいと思うんですけど今なんかやっぱりこ う, う, こうなりたいなこうやりこれをやりたいなもしくはこうなりたいな何でもいいんですけどそういうのって あ, ありますよねあります何かでもすごいほんとに緩い緩くていいですいい、ま、漠然と、はい、今, 今思ってる目標なんですけど英語が全くだめなんですねあそうなの で, すんで最近こう基礎から勉強し始めたほうほうほ う, ほう大変だ あの本当に緩い目標が、うん、もうあの別にストリーマーってどこに行っても別に配信できるじゃないですかですだからもう海外留ブックして<笑>海外で配信してもう そ, うそれは人気出るよフれはワしてでっていうのが目標です、うん、それできたら一番いいね、はい、で本当はね一番面白いのはじゃあ何か理想としては例えば英語ある程度まあ喋れるようになってストリーミングしてる、うん、自分っていうのは多分 想像ししてるわけでしょ、ねそうですね、実はねそれが面白いんじゃなくて今英語できないじゃないですかできないイノシシさんが頑張って英語圏の人に向けてストリーミングしてみるっていうのを勉強しながらやってるっていう過程を見せる方が一番面白いですよ。 こう配信も海外の人すごい多いんですね、うん、インスタのローマーさん。かるわかるわかる。そうですよね。もう人数比が違いますもん。そうそうそうそう向こうの外海の外の方が人が多いわけですから。うんまあ、今だから勉強してるのは英語ですけど、うんうん、本当にすごい時は、なんか、ポルトガル語、英語、韓国語みたいなコメントなんかかそうそうなるんですよ。多国籍になってますよ。本当に何も読めないみたいな、<笑>なるんで。 ゲー ム, ゲームねさっき作る方にも興味あったって言ってましたけど、うん、ど, うどういうゲームを作りたいってなんか学生時代思ってたことあるんですかいやゲームが作りたいっていうで、ん、ゲームの音楽っいの音楽サウンドうんうんうんうんドラクエが本当に小学生の時からすっごい好きです、はい、はいはいドラクエじゃに小学生の時ってドラクエいくつですか<笑>えあでもあのいやコミコンとかもあったんで<笑>えなんでそんな年齢で あ、そう、ありました。家, 家計がみんなゲム好きだったんで、あー。フ、う、ァ、ん、ミコン割とゲームのこ、ゲーム機があったんですよ、家に。ファミコンスーパーハーミコン64とか。え、22、3年前でファミコン置いてあるってなかなかじゃないですか。いや、多分お父さんが相当好きだったんでお父さんがちゃんとやってたしお父さんと、あの、お母さんの弟2人がゲーム好きだったんで。あちっ、違う、お父さんの方いくつですか今、四45。やばいな。おやめとしたししとない。おししとなマジか、ほら、それじゃあ俺、 みたいな子供が、娘がいるほらど。じゃあ、はい、ドラゴンで一番最初にやったのは何をされたんですか スーパーミンのドラクエファイブとかだったの。あ、ファイブあ。でもでもやっぱりファイブなんだ。んだうん、最初がファイブ、すごい衝撃だね。ねいやーマッチスリーもちょっとやったんですけど、全部ファイブで、でちょっと飛ぶんですけど、はい、PSP のあ PS2 のドラクエエイトを、うんえーえー、なんかすごい思い出に残って。ああるある思い出のコントあるよね、うん。なんか小学生の時だったんですけど。うん お父さんがあの？外外仕事だったんで、うん、雨の日帰ったら絶対ドラクエやってるんですよ。公、う、園、んうん、に来て。で。え、もう！寝る前とかもそのゲームの音楽聴いたりとか。してたので。 通ってた小学校が今思うとなんか不思議だなと思うんですけど、全部ドラクエの曲かかってたんですよ。な、ない つ, いつ で, す で, ですか？何が好ですか？小一から小六まであのドラクエのもう投稿がドラクエの曲。え、そんな学校あるんだ。素しい。今思うと不思議だな。多分日本だけだよ、ね、それ<笑>で、二本ドラクエエイトの曲を分かったです、ね。雨の日を二十日休みはあの船の。 乗ってああ、ああほああああの、昼休みは、あの、中学の、本当、映画の街の音楽が あ, て、うん、あって、それが本当に創立から6年までずっと増えてて、それは当たり前だったんですけど、大、え、津、ー、先生が世代だったんが、えー、すごい自立者だったのかなと思って。全然おらん時代だったんですよ。僕らの時代の、例えば給食食べてる時の小学校の放送は、 ボンボンボンってっあとあと皆さんが毎日飲んでる脱脂粉乳は栄養満点で<笑>アメリカでは豚の餌としても使われており<笑>ええ聞きたくないわええー 俺、豚のおさん、飲んでん の, <笑>んでんのっていう。じゃないです。ゲームの音楽なんて絶対流れない。もうラウンドセルしょって、学校つくじゃないですか。はい、もうした<笑>ダーーダーえ、マジで悩ましいっ フラゲームも私めっちゃ苦手なんですけどあ苦手なんだ苦手だけどめちゃくちゃや る, やる、ね、ああじゃあ怖いもの見たさでやっちゃうそうですねで富山さんとあ、そうこれで富山さんですからそうそうそうそう、ね、見てくれたんですよ富山監督さんあ、そうはい見てきてくれてる富山さんは富山さんが一番怖いですけどね<笑>富山さんが富山さんってね、会うとは分かりますからね<笑>あでもお祓いとかするんですねやっぱり<笑>、うん、あの人はね、あんなホラー作ってて全くわカルト信じてない人なんで<笑> <笑>全く信じないでゃんあの人<笑>くあの人は呪われますよここって言われたら行く人なのそう行っても全然あの呪われないからでも見たいですなんかみたいな人行っちゃう人なんででも本当に呪われないタイプの人なので<笑>イメージが結構かっこいい側なんで、うんうん、イノシ かっこいいっていうキーワードかな、うん、どっちかっていうとなかなかここまでかっこいいまあ今はその男性女性あまりないねあの時代になってますけど、うん、これだけかっこいい人間っていうのはいないと僕は思ってるぐらいかっこいい、えー、かっこいい方かなと思うねユノシかっこいいっていうのが前名前もよかったねユノシって、ねうん、名前もかっこいいからねすでに<笑>ちょっとかっこよくしてるんですか ちょっとグレた時も一人でいたわけじゃないですか、ねうんうん。ユミノシーさんは割と、自分で、自分一人でいろいろ考えちゃう方なのかな、うんうん。そうそう。めちゃくちゃ考 え, 考えそうで考えちゃうんだろうね。ずっと考え本当に考えなくてもいいことまで考えるんですよ。ちゃうでしょう、うん。突合にはまるパターンですね。哲学みたいな。ー<笑>だから、わかりますよ。か り, すよかりますよ。そうだよね。考えすぎて、 辛いとみたいな。うん、<笑>まで考えちゃうみたいなタイプなんで、でも結局別に、最近は自分の対処法っていうのを、まあ、分ててあなるほど自分を手なずけてるわけです。そうそうそうそう<笑>次はですね、うん、一文字くくりシリーズで、嫌いという字ですね。うん、いや 嫌いな人、もの、物こと。あ、大丈夫。やばいところは P ショー。ここはまあ、毒舌いてこもある。嫌はなんかやっぱあるんじゃないです か, ん か, んかい、イノシーさんは割と毒舌なとこもあるわけです。すいませんね。全部言っちゃう系でしょ言いますね。うん。あ、そう、いいこと、健康的で す, そうです。それが、それがかっこいいんですから。へえ。ー。あ、別に、なんでもいいですよ。嫌だったら。例えば僕はパクチーだ パクチーは私もたメです。ああ、よかった、ほら、パクチー的な仲間ができたも俺も無理。パクチー食べ、ね、絶対食べない。人の性格で言ったら、はうんあもう恋愛的な要素も含めて。ああ、もちろんそういうあの、仕事頑張らない人がマジでダメ。ああ、な、うん、かなかな、なかなかな視線ですね。仕事頑張らない人、仕事頑張らない人はどんな人かな例えばど、ど う, い, ういや、なんだろう、ちょっと、 あの例えばあの恋愛以上の人とかその好きな人ができた瞬間仕事がおろそかになるとかー何か好きなことができたらすぐ仕事がおろそかになるとかそれをプライオリティを下げちゃってかプライドがない人なのか な, なんで、うんうん、で今まで真面目ににやってたのに 急にサボっってるのたぶん揺らぐタイプっていうんですかちょっと自分でもあんま分かってないんですけどあでもんとなく分かる な, なんか そ, それが変わるそっちしか見えなくなっちゃうんでしょうねきっとね今までそ う, う そ, うそういう男であれ女であれ誰でもいいんですけどそういうタイプの人ってやっぱ今いたいますよまやっぱいますよ、ね、いますょ、ね、女, 女子でもその、うん、好きな人ができた瞬間あなるほど仕事っていうのはその 仕事に限らず何だろう本来自分がこれをやりたい、もしくはこれはしっかりやろうって決めてたことを、急に掘り出すみたいなのが嫌だってことです。ものはないですか熊がすごい嫌いです。えどういう意味あ、それリアルな熊熊、リアルな熊。鉄ク熊が出てくるからプレイしないのか。勝、え、敗、ーね、<笑><笑><笑><笑><笑>はやるけどね。ね<笑>いやなんか、これは本当に最近気づいたんですけど、 リアルなクマを見ると鳥肌立つんですよ何なんだろう。で も, でも前世で何かあったのかなっていうぐら い, い。<笑>いやー、そういうのあるかもね。パンダはパンダは、ギリあの、でも、あんま近距離で見なくちゃいくないですからか確かに。パンダって。い や, いや、クマも近距離で見ない。<笑>パンダってでも、あの、目の周り黒いじゃないですか。<笑>だから目がぼやけるんですよね。あだ か, だから多分恐怖心ちょっと薄れるんですけど。あの、クマのしぶらな瞳が怖い的にクマの 体型じゃないです体型も嫌なんだ体型もダメ全体がもう…イツバチだったんじゃない<笑><笑>それから鮭だった前世鮭がイツバチだっ<笑>ハチミツを取られなくなたハチ も, も苦手っちゃ苦手なんですよまクマは鳥肌立つ方なんですけどハチは私めっちゃ疲れるんですねハチにあだから女王バチだっハチだったんかもしれない女王バチだったんじゃない気づいたらバッグの中にハチ入ってたとか<笑><笑> ち, ょちょっと待ってなんでそうわかんないんですよハ 蜂が寄ってくるホルモン出してるのか蜂寄ってくるんですよ、うん。あれ匂いなんじゃないですかホルモンいやあれね、蜂って不思議で、僕あの、いわゆるスズメバチみたいな蜂に、うん、小学校の頃墓参りで、ちょっと余計なところを触っちゃって、その、うん、追っかけられて、うん、13箇所刺されて、うん、あの、病院に担ぎ込まれたことがあったんですけど、うん、あの時不思議だったのが、えっと、うちの母親とか姉は、 一切刺されなかったんです。あえー、僕の、僕の刺されてるのをっ視てたのに、えー。お父さんと、お父さんと俺は、お父さん俺の取ろうとして刺されて、なんだけど、男だけだったら刺されたの。なんかあんじゃねえなって話 だ, だったよねうんそ。その8、3回ぐらい刺されてて。あなんか出してんじゃないで、あの、家実家に蜂の巣できたりとか、 風呂場に蜂が入ってきたりとかごいごいごいマラソン大会で蜂止まったりとかえマジで蜂入ってるとか何回もあって蜂は 苦, 苦手なんですけどでも、ね、蜂が寄ってくるみみ鼻の蜜だったんじゃない<笑><笑>前世<笑>タレタレじゃないですか<笑>あだからお花見ると安心するのかな安心する<笑>けど蜂は怖い 八月作った蜂蜜にクマのプーさんがぐーって取りに来るでもね、壺 っ, って最後取りに来る<笑>一番最後の捕食者はクマっていうそこの関係性かもしれない液体だったのか液体だったのかな<笑><笑>恐怖症的なやつ 俺、恐怖症はそんなにないかもしれない、うん。あ、ないんですか。90度になってる壁ってあるじゃないですか。90度になってる壁駅とかでも、直角に曲がる場所ってあるじゃないですか。うん、ああ、はいはい、はい。通路、ね。人が来るかどうか分かんないじゃないですか、はいはい。で、俺は絶対そこに行くと、わーってなるんですよ。向こうから来てるから。 だってそう思うんだったら身構えとか言遠回りするんですけど遠回りしても遠回り同士がいるわけなるんです遠回り同士がわってなるんですよだから僕は直角になってるところを曲がるのがすごい怖いんですああなるほどなんか そ, うそういうのなんかないです ね,、まあ、ね 日, 常生活日常でそういうのなんか角とかは ちょっとこうやると、別にフィジカルに大丈夫な人間だから、うん、ババンってなってもよし。<笑><笑>そのまま行くの割とだから<笑>、やばいのかもなと思った、思うような場所は、<笑>うんうん、あと向こうから走ってるくる音聞こえるとか<笑>うんうん、うん、走ってきたらやばいじゃんどうう、これすごい突進してくるぞと思うと、こうやる。え<笑><笑><笑>、どうなったの、しない<笑>じゃん。し<笑><笑>、しのいじゃん。俺しのいじゃん。最後にですね、今日もイノシシさん。 ね、原田さんと初遭遇だったんですけどああまあこの際ヨヌシエさんから原田克博マスターをんか聞いてみたいなっていうことがあればどんなことでも<笑>で、ね、雇ってもらいますか、ね<笑><笑>まあ、あ万能ですか<笑><あれ><笑><笑><笑>アナリティクスとかめっちゃ無理だ本当それゲーム用語向いてるよ <笑>見て る, 見てる割と結構二面性があってゲーム業界チャーアナロティクスとか見て何時間何時に人が見てるとかそういうああそれでね、うん、ゲーム業界って直感力の人とアナリティック見るの好きな人と2種類必要なんですよ、うんうんうんうん、それは結構いいですよ結構ねいろんなゲームやってるみたいだしまあちょっと俺らが作ってる 秘密に作ってるやつはち本当ですねか。本当ですよね。<笑>原さん、閉めてください。はい。というわけで、今日は年明け一発目、いのしリさんでございました、皆さん。お邪魔しました。はい。もう、あの、僕は、ちょっと、お会いする前と話した後で、実は結構印象が変わりました。本当ですかう あのーね、言うたら失礼なんですけど僕もっと地に足がついてない人なの<笑><笑>どうしよう宇宙人みたいだったらと思っててでもね実はね話してみたら<笑>、うん、ふわーっとよく見たら床から2センチぐらい浮いてたみたいな<笑>状態だったらどうしようかなと思ったんですけどいやーいやはや共感できることが割と多くて<笑>うん、うん 内側に世界を見ちゃってる人 な, んだ な, っていなるほどっました、ね、そういう意味で言うと人種的にはあんまり変わらないかもしれない、うんうん、見た目は全然違うけど見、うんうん、た目は違うけどね<笑>人種的には近いと思います、はいうんはい、<笑>よかったで以外 や, やっぱりゲーム好きだとゲーム好きって時点で大体同じとこに入っちゃってるのからな同じとこに入っちゃってるんですからね何<笑> か, かね分かっちゃうことが多いだ、ね、けあまり言語化しなかったんですけど 一, 方一緒だなななたいいいいいんんかかかねっちゃううう明るとととこも暗いとこもも暗、はい、ありりがとうございまし本日のゲストはユノシーさんでした。